皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月25日、今月のりぽちゃんのレンタル衣装は、聖夜のドレスセットでした。ドレスなので、男女でフォルムが違うやつですね。そして、バージョン6からショップ店員さんがやってくるようになったので、気に入ったらゲーム内から直接変えてしまうのがやばいですね。 メインストーリーを進める時の衣装ですが、聖霊レルビス様の装備で行くことにしました。展開の天使たちに負けるわけにはいかないからです。今は、バージョン6のオープニングに出てきた、ドワーフ3人組の話をやっているところです。でもその前に、勇気の輝きが溢れそうになっていたので、30以下になるまで消化することにします。ついでに特訓スタンプも稼いでおきます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。